OK。 にようこそいらっしゃいましたトラいまからダムについての説明をいたします氷山渓は温泉をはじめとして豊かな自然に恵まれた保養地です森林や渓谷には100種類以上の野鳥が生息しリスやキタクツネも姿を見せます小樽内川では釣りを楽しむことができ古典具岳などの山々は